皆さん、こんにちは。国際語学研究所の小見堂です。今日は英会話学習5つの誤解について皆さんとシェアをしていきたいと思います。ぜひお付き合いください。4つ目の誤解はアメリカに留学したら 英語が流暢に話せるようになるあなたはどう思いますか日本で英会話を学んだから英会話は覚えられないアメリカで英会話を学んだから英語の言葉を覚えられるとの 答答ええは正しい答えでしいでょうかどこで英会話を学ぶのかの問題ではなくどのような英会話の勉強の仕方で英会話を勉強すれば英会話を覚えられるかの英会話の勉強の 内容の問題です日本人は英会話が苦手で下手で英会話を覚えられないと日本人は言いますそのために留学すれば英語を覚えられる流暢に英語を話せるようになると思い 短期留学をします。留学には時間とお金が必要です。すべての絵画を覚えたい人が留学を体験できるわけではありません。留学をすればどうしても 英語で話す必要が絶対に出てくるために、慣れで英語を言うことができます。慣れで英語を聞けて話せる感覚になりますが、帰国して英語を使わなければ、慣れで覚えた 英会話は忘れてしまいます英会話は口から出てきません日本人が慣れて英会話を覚えると簡単な英会話の言葉は聞けて話せるようになりますしかしアメリカ人の大人が 話すネイティブスピードの英語には速すぎて英語の音についていけなく英語の音を聞き取れない現象が起きますアメリカ人の話す英語が速すぎて聞き取れないのと アメリカ人の話す英語の意味がわからないのとは全く別の問題です。日本人は日本語の言葉を早すぎて日本語を聞き取れないという現象は起きてきません。日本語の単語が 専門用語のために単語の意味がわからないとはよくあることです。日本人は英語を聞き取れないのは英語の単語の意味がわからないから英語の音を聞き取れないと勘違いをしてしまいます。 アメリカ人は腹式呼吸で英語を話し日本人は胸式呼吸で日本語を話しますこの呼吸の仕方の違いでアメリカ人が話す英語の単語の発音の音が日本人の 耳には聞き取れない現象が起きてくるのですこの聞き取れない問題はどこに原因があるのでしょうかそれは英語を話すとき日本人とアメリカ人では下唇の 口の動き、舌の動き、呼吸の仕方が違うために、日本人が日本語の単語を発音する周波数の波と、アメリカ人が英語の単語を発音する周波数の波では、 全く異なった周波数の波の波長になるために日本人の耳では聞き取れない聞こえない現象が日本人の誰の脳にも起きてくるのです日本人の教式呼吸では 式呼吸で話す英語はどうしても聞き取ることができなくなる英語の発音の音が出てくるのです。胸式呼吸と腹式呼吸では異なる音色の波長で母国語の言葉を話して いるのです英語はアメリカに留学したら英語が流暢に話せるようになるあなたはどう思いますかご意見があればお聞かせください。